も知らずに幸福は味わえない人はどんな立場でもないものねだりを始める幸せに見える人でも不幸せ感じているならばどんな立場でも 「ある人そうでない人」「麻薬の法でも日々感じていることは違うように見えてもきっと本質は変わらない」「ならばどんな立場でも」 幸せを感じようぜ隣の芝は青いのさ 「取り戻してならばどんな立場でも幸せを感じようぜ」「さあ心で叫ぼう生きてるだけで、ね、まぬぼけたい」